腹が気になる方いつもお腹が膨らんだ状態になっている方そういった方におすすめなデッドバグ応用編というのを紹介していきますデッドバグというのはとてもお腹を引っ込めるために効果的なエクササイズなんですけども行った際に腰が痛いっていうコメントがとても多かったですそこで今回はデッドバグを少し優しくして腰が痛くならないようにしたバージョンとデッドバグをする前に よりお腹に効かせるための準備エクササイズを一緒にやってもらえたらと思います今回の動画を最後まで見てもらうことでお腹をへこませるための筋肉お腹をへこんだ状態をキープする姿勢というのが身についてやり方が分かってきます最後までご視聴ください 皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めるデッドバグをたったの5回一緒にやってもらえたらと思います。そしてその前に、いきなりやってしまうと腰が痛いって方が結構いますので、今回腰が痛くならないように、お腹を締める意識、腰を丸める意識というのが身につくエクササイズを先にやっていきます。腰が痛む場合の原因としては、 エクササイズの途中で腰が伸ばされているっていう違和感の痛みお腹が締める力が弱ってしまって腰の反る力が強くなって腰に力が入って腰が痛いというこの2パターンの腰の痛みがありますこのデッドバグに関してはお腹を締めとく力が弱くなってだんだんお腹が伸びてだんだん腰が反れて腰に力が入って腰が痛いっていう原因になります ですので、デッドバグした際に腰が痛いよって方は、腹筋がないっていう証拠ですので、やり方が悪いんではなくて腹筋が弱いってことになります。ですので、今回はちょっと優しいバージョンを紹介しますので、そこからしっかり腹筋をつけて、応用のバージョン、やってもらえたらと思います。では、デッドバグの準備のエクササイズを紹介していきます。はい、下腹ぽっこりの原因の多くは、反り腰にあります。腰が反れて、 おお尻が出てお腹が出出て腹るしかも首が前に出るそういった姿勢の場合姿勢が改善するだけで下腹がぽっこりなくなりますそこで今回は正座の状態からお尻を上げます腰を丸めますお腹を引っ込めておへそを自分の顔に向ける感じですこのままゆっくりお腹を締めて で戻る。戻ってもお腹を伸ばさない。閉めたままです。おへそを覗き込む感じ。おへそは顔を向ける感じで、お腹をクッと締めたら帰る。この時、大体四頭筋がストレッチされるので、ももが痛いかもしれませんけども、ここは我慢してください。今は腰を丸める、お腹を締める意識だけの練習です。これを一緒にまず5回です。 下を向く。腰を丸める。おへそ、顔。いきます、5回。息を吐きながらです。1、2、3、4、5。OK です。次にデッドバッグした時に腰が浮かないように、片足伸ばして片足曲げる。上体起こす。これで5秒間キープ。 腰をしっかり床につけてください。いきます。1、2、3、4、5。反対です。腰をしっかりつけます。いきます。1、2、3、4、5。OK です。今度は足を伸ばして、ゆっくり足を下げると腰が浮くと思います。それを浮かないところで足を戻す。 腰が浮かない位置ここまで下ろしていくんだったらこの上ぐらいですで戻すこれをもう5回いきます腰が浮いちゃダメです 12345OK です 今の3つでお腹に力を入れる意識、腰を丸める意識ができました。これでデッドバグを一緒にやっていきましょう。今回は前回紹介したデッドバグのやり方の紹介、そしてそれよりも少し優しいバージョンを一緒に5回やってもらえたらと思います。これで腰が痛かったらデッドバグ正直できませんので、シットアップからまずしっかりね、腰を丸める、お腹を締める意識をしてもらえたらと思います。では、 腰痛い人向けのデッドバグやっていきます。前回紹介したデッドバグは手も足も広げて万歳です。こっから足をちょっと浮かせる。体を少し起こす。この状態で腰をつけて息をしっかり吐き切る。っていうので1回。これを5回前回やりました。これで腰が痛いって方は手も足もちょっと曲げてください。ちょっと曲げる。 こういうい感じです本当に死んだ虫の形ですこれでこうやっちゃうと負荷が上がって腰が浮いちゃいますからバンザイからちょっと曲げて腰つけて形としてはこういう感じですこれをこうやっちゃうと負荷が上がるのでちょっと両方手も膝も曲げて腰つけて 息吐き切るので1回。これを5回です。今のを一緒にやってもらえたらと思います。それで手のね、曲げ具合、膝の曲げ具合によって負荷が変わりますから、もし曲げた位置でまだ腰が浮くんだったら、もうちょっと肘と膝を曲げてください。で、腰をしっかりつけてキープです。一緒に頑張っていきましょう。これでキープです。息しっかり吸って吐き切ります。 できれば10秒間ぐらい吐き切るつもりでやってくださいいきます1回目いきましょうせーの123456789102回目ですいきます1 2 3 4 5 6 1、8、9、103回目です、スタート1、2、3、4、5、6、1、8、9、104回目です、行きます、スタート1、2、3、4、5、 6 7 8 9 10ラストいきますー<音声><音声>、OK、ですでお疲れでした。 今の肘と膝の曲げ具合で腰をしっかりつけやすくなりますそれで腰がしっかりついてお腹がキュッと締まっていればお腹がずっとねプルプルプルプルっと震えて腹筋に効いてると思いますあんまり体がプルプルしてない方はもっとお腹をギュッと力入れて腰をしっかりつけてくださいそうするとしっかり効きます首が痛いよって方はやはり首の筋肉がないので首が痛いっていうことになりますので 腹筋とかをねこうやってやってる場合自然と首の筋肉もつくんですけどもそういったエクササイズしてない場合首というのはいつも肩に乗って首の筋肉あんまり使わないですから首が弱ってしまってますですので寝っ転がった状態で頭だけを起こすこれを10秒キープこういった感じで首の筋肉を使うとですねエクササイズした時に首が痛くないです頭もやはり重たいですから 頭を持ち上げるってこともやっぱり筋肉が必要としますからそこ弱ってる場合腹筋背筋したら首が痛いっていうパターンになりますその筋力をつけていくとですね首の痛みがなくなって長い時間エクササイズができるのでしっかり腹筋に効くまでできるっていう感じになりますということで今回は下腹ポッコリ肉効果的なデッドバグの応用編中級編でした今回腰が痛くなかったよって方楽だったよって方は コメントお待ちしておりますやってみた方腹筋聞いてあった方よかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします各種 sns もやっておりますので説明欄からぜひリンクのフォローよろしくお願いします今回もご視聴ありがとうございました